皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月2日、第4回カジノレイド祭りの最終日でした。今回はポーカーで追い込みをかけることにしました。とりあえずレイドを発生させなければ何も始まりませんので、基本的に宝箱が開くまでダブルアップをやめることはありません。その結果、なんかすごいことになりました。 このファンファーレを DQ 店内で最後に聞いたのはいつだったか思い出せないくらい久々のファンファーレでしたでもこれはカジノレイド祭りなのでここでダブルアップをやめることはありません行けるところまで行きますここが私の最終地点でしたここで利益確定させてしまいましたチキンハートな私を笑うがいいです これだけでドラゴンカードが12枚もらえますね。というわけで、ガジノレイド祭りが終わってしまいました。フォーカーは終了10分前からレイドが発生しなくなるので、このドラキーマのアナウンスが実質的な終了宣告です。今回もふわふわバニーはもらえませんでした。本当に残念です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。